玉にも魂が宿ると言われたそれゆえ戦う男は命を懸ける己のビー玉マファイル」「キャンベル」 ライバルだけど友達だ んま、バトルしようぜうっさいワイは今それどころやないんや寝てるだけじゃんかワイは今機嫌が悪いんやうわー最近卵に負けっぱなしだろそれでイライラしているんだよしっかり聞こえたるでせやけど正直卵は連射とパワーショットの2つを両立させたそれに引き換えワイは連射ができるだけ勝てるはずがない わいも卵みたいに両手打ちにすれば、何に言うとんねん。卵が両手打ちで連射できるようになったや。ワイかて片手打ちでもパワーショットができるはずや。ビー玉のスピードは締め付ける力に比例する。卵の足の締め付けに匹敵する何かをビー玉の改造で作り出すことができれば。あな、な 鳥の羽、ね、そうか調べたで、ね、出たか出たか俺たちが先に遊んでいたんだぞ遊びなら今日は遠慮してもらおうか俺たちは遊びじゃないんだクラブなら学校のグラウンドでやれよ今日は野球部が使う日でなだが俺たちも大会が近い 毎日練習するためにしばらく広場は独占させてもらうなんでサッカー部のために俺たちビーダーが出ていかなくちゃならないんだよそうだそうだサッカーとビーダーマンなんかを一緒にするなそいつの言う通りやガマンチームワークなんぞと抜かして互いの弱さをごまかし合うサッカーなんかとビーダーマンは違うからなワイらビーダーは友達やけどライバルない。 お前らが取り返したんやったら、お前らが戦えガ、ガンマは取られてもいいのこれはバトルするどころやないんや、構まへんそうれんみろ、リーダーマンなんて遊びをやってる奴らは自分勝手で助け合うこともできやしないんだ<笑>そんなことないよリーダーマンだって、サッカーに負けないくらい仲間を信じることができるんだ卵。 信じられんなだったらだったらバトルだおうど、どうやって バトルサッカーかやっほー危なっほで、バトルサッカーのルールはどうやるのサッカーボールに見立てたゴムボールをビー玉で動かしてゴールに入れるビー玉は何発打ってもオッケー勝負は5点選手だ人数は2対2でいいね2対 2? チームバトルなのえじゃないと、ビーダー同士でもサッカーに負けないチームプレイができるって証明にならないだろう？ うん、うん、勝手なことはするな だ, だけどこのまま大喧嘘になったら大会出場停止になりますよしかも短期キラキャプテンのせいで、うん、わ分かったはい決まりそっちは誰が勝負するんだいあれ、もう一人誰がパートナーになってくれるの俺たちじゃ逆に卵の足を引っ張っちゃうしなそれに相手が黒羽兄弟じゃ みんなたまご僕がパートナーになろう、うんうんうんうん、それとも僕で不足かいパナーありがとう一緒に頑張ろうぜああじゃあ ビーファイト僕たちビーダマンは趣味でやってるからお手柔らかに頼むよ僕はアラブの戦士無様なバトルはできないビーファイト すいません お前はつけたジャッキーゲット2対0ついてなかったねサライレギュラーじゃしょうがないよあれは事故だよ、うん 出さなければドライブショットを使うか で, でもまた今度失敗したらまっすぐでダメだダメだ普通のショットは簡単に玉筋を読まれてしまうしかも僕のビーダーマンではあそこに売ってない ビーダーマンはこんなにも無力なのか卵。どうしたんだよサラ卵。ますまない僕は僕は僕はもう戦えないえ僕のビーダーマンでは君の力になれないすまない違うよ サラーが苦戦してるのはビーダーマンのせいじゃないよサラーは自分のビーダーマンを信じていないじゃないか見てみろ仲間あるだこれがビーダーの正体だハハハハ僕たちは手を抜かないよ望むところだ<笑> ビーダーマン当に僕は信じてさ。僕はビーダマを信じてる どうかな。マジつ神ミザード見せてやる。ダメだ。卵にも読めてないよ。サンキュー、サラー。そうか、サラの得意技が変化球なら、卵の得意技は遠距離をものともしないジャマッソだ。ピッ、サラ！ になれば俺はどんな遠くからでもゴールを狙えるからね敵の目を外すなら動きの読めないドライブショットを打てるサラーと組むのが一番いいと思ったんだそうかだから卵は僕が何度ドライブショットに失敗しても僕を攻めなかったんだねスーパービーダマンゴールドは変化球を得意とするビーダマン普通のショットを打っても勝負にはならないなのに僕は不安になるあまり ビー玉にひどいプレイをさせてしまっていたこの勝負は僕が卵に合わせるんじゃなく卵が僕に合わせる方がいいってことだねそれでいこう<笑>サあ、ーどうしてるか今度は油断しないよ俺が魔術師のリザーリザードだ<笑> 来たぞよし、任せろゲット3対 2! ふーん、右のウィングをあと2ミリ削れば OK やな。 できた<笑>これがあれば100人力やであーしんど何やまだやってるんかいなやったーこれで3対3 <音声>そろそろ本気を出そうかそうだね 僕たちも負けられないねうん頑張ろう<ス>あ、あれミスショットだうんか、飛ばすさつがふたご、互いのショットを完全に読んでいる絶妙なコンビネーションだ 僕がボールを奪って卵に渡さなければクック初心者ができるような技じゃないこの2人フィーダーマンのこれもチームバトルの専門家だ<笑>ゴール前で待ち構えるつもりかいユーダだよ<笑><笑>シュートー するもんなら褒めてみなすごい全く同時に2人でパワーショットを決めた完全に息を合わせられる双子だからできるショットだそうだこれがサッカーのコンビネーションだ所詮ビーダーマンでは仲間同士の信頼なんかできやしないのさ<笑>あんた見てるだけじゃん<笑> 4対3あと1点で負けたよ卵何何の真似だ作戦はこうだ僕はあえて隙を作ってツインシュートを打たせるそれを君はキャノンショットで打ち返すんだうん分かった<笑>惑わされるな攻防一体のツインシュートに敵はないうん また僕たちを飛び越すつもりかなんだ、その程度か、ばっかりしたよ、ね、双子のコンビネーションを見せてあげるよしまった、作戦を見抜かれた何？しまったもう一度どうして僕に双子を 失敗ばかりの僕をどうしてここまで信じることができるんださらあとは任せたよ君ならできるよ外ないああそうなったらアウトしちゃう追いつけるのか無理だあの角度でゴールを狙うのは無理だ絶対に決めるんだいや あんな位置からよく決まったな。 て打ちでもパワーショットが決められるでさてとサッカーの連中とのいざこざはどないなってるんやさいよガンマ何やってたんだよ卵はガンマや俺たちのために戦ってるんだなんやってワイラのため弱いからってガンマを頼ろうとした俺たちや自分には関係ないからと見捨てたガンマのいだみんなの誇りを守ろうとしてるんだ 誇りやぞいがイが卵に勝ちたいというせこいプライドにこだわってる間に卵はワイやみんなのプライドを守るために戦っとったんかなんちゅうやっちゃでワイの完璧な負けや卵、僕もディフェンスに参加するよこの腕じゃロングショットは無理だろボールは俺が奪うサラーはゴール前で待っててでも 今は攻められているんだぞ俺、サラーの前にボールを出すから絶対出すから僕のせい。怪我人は早うフィールドから出てんか何手ないと選手交代できへんやろ。はっ分かった。君に任せるよ。ガンマ、何してるんだボールはあっちだよ。 タマずがワイらの信頼を裏切ったことが一点でもあったか。で、でも。あいつが出す言うたら必ず出す。ワイはそれを一発必中で決めるために。ああ<笑>ここで待っとればええんや。 信頼は玉の僕たちよりすごいじゃないかお前らどうしてそこまであいつを信じることができるんだ卵は仲間の誇りのために戦えるんだそうやそんな男を信じられん奴は男やないそそんなことはサッカーだって同じだチェやっぱり第一戦で戦ってるビーダーはすごいな結構自信あったんだけどな君たちだってすごかったよ 今日はたまたま運がよくて俺たちが勝ったけどねまたバトルしようね楽しみにしてるよその前にサッカーの大会があるのだ楽しみだね<笑>お前らのせいで広場が使えなくなったじゃないか今のは悪かったビラもすごいって意味だからうちのキャプテンちょっといじっぱりだからっす<笑>ラっニングね<笑> ただすまんかったなお前のせいでうんそんなことガンマ謝ることなんかないよだって俺たちはつやなありがとなただ<笑>困った時はお互い様さだって俺たち友達だもんつやなあいらはライバルやけど ガンガンパワーを込めて」